皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2023年4月30日、昨日の超 DQ10TV で、ついに新しいコインボスの内容が発表されました。ここに1 6722枚の福引券があります。超便利ツールの福引の方でも、何やらキャンペーンが行われるみたいなので、そちらも楽しみです。無料100連でマイタウン権利賞が当たる気がします。 前回の動画のコメント欄で、サポさんで選手誤差の羽を集めるなら、レギローではなく、ジェルザークがいいよと教えてもらいました。私もそう思います。魔物使いを二人入れた構成でジェルザークと戦うのが一番楽です。でも、この構成だと、レギローとスコルパイドに勝てる未来が全く見えませんでした。おそらく、魔物使いの守備力の低さが関係しているのではないかと推測しています。魔剣士は守備力が大幅アップする特技がありますからね。